えー、この後藤田直樹と合流する予定なんですが果たして時間通りに圧は来るのかそしてこの車なのかどうか鳴ったらしいっじゃないなあ全然いたわこんにちは藤田直樹さんですかだけ速度速くてなんか いやだなぁ、嫌な奴だなと思ったあ、あなたが<笑>あ、どうも、あの、のユーチューバーのゆきで言いますよろしくお願いします<笑>え、マジ<笑>あ、めっちゃ楽しいソニーの、アルフォステーブンだこれで三千円ぐらいえ、あ、つ三百付らめっちゃ明るいやんめっちゃ明るすぎじゃない一人向けテープにやられるレベル ちょっと待てってはいというわけで無事藤田直樹と携帯電話なくてもこれできますこれでああ多分アタッチメントでいろいろついててつけられる、はい、とりあえずなんか3か月か4か月ぶりにあったんでこれから今井投稿はいこれからちょっと今井投稿の家に行くでいいのかな説明としてはそうですあいや何か今井投稿のセフレの家に今井投稿がなんか家具を搬出して手伝ってくれる家具であれ引っ越すのいやなんかそいつから物のをもらうだけらしいです こ, この車どうした買いました買った買った車を藤田直樹が買え、ね、どういうことどういうことどういうこと九万五千円であ、あの、安倍金丸々うあそういうことね まぁ、あ、実際の情報量が多いけど藤田直樹はね、あの最近物件を借りてスタジオを始めたんですよスタジオ兼アトリエみたいないやいや、なんか元がスタジオで、うんまあ、今はなんかただアトリエできたら あ, あ, すかかかすあ、そうなんだ Wi-Fi とかもないんであ、そうなんだラパンラパンを工事中で下の階に収めてるんうん修理中で一緒に撮影しようか、はい、その2つしかまだ要素ないんですけどはいまぁ、あ、遊びますちゃんと道具がいっぱい置いてあって最高 ね、まあとりあえず言葉で説明してみてもわかんないからこの後映像で見せます<笑><笑>椅子はいいんないほんとに<笑>椅子…椅子乗んないよ椅子は乗んないよあ俺が座れなくなっちゃうよ椅子乗せたら<笑>助手席に埋めるしかないんだけど物理的に どんどんこう、天板入れて、むちゃくちゃな感じになっていきますね。<笑>あすみません、突然、あの、僕、実はね、はい、1年ぐらい前から YouTube をね、動画更新するのハマって、こうやってもうね、日々動画を撮ってん、ね、いや僕も見ました あ, あ, ありがとうございます、<笑>ありがとうございます、マジっすか。<笑> なんでしてるのね、教育大臣、なんで、なんでしてるの、ま、なんで僕のこと知って、ええ、<笑>初めてなんか、動画してくれてる人に会った、わあ、初対面なのに。二人でつ、つ、付き合ってるんですか。え<笑>え、ええ、あと何やって。いやいや、もう涙流してる時点で付き合ってるのに決まってるから、<笑>さっき修羅場があったんだよ。<笑>俺の実家の牧場を手伝うのか、手伝わないのかっていう話を多分してたのに違いないん、絶対、絶対家族関係のことさ。 恋と恋愛とかトラブルって大体家族のことだい風呂場なんだろうねあお疲れ様です<笑>僕何もわからん分からんであ一回集中でしたししあ、お久しぶりですあのおひかしおめでとうございますいますはいちょっと待って普 通, 普通に泳ぎましょうね<笑>あ、そうそうずざお疲れお疲れ様お疲れ様お疲れ様ああ本物 何か好きな発人にしたいっなった時はやっぱ表現必要だしその人をちょっと騙すくらいの夢を見せるアーティストめっちゃそういうの大事やな今日も渋谷さん皆さん皆さんあっあらこんにちはこんにちはお引越しおめでとうございますお何かめっちゃ久々のメンバーああそうそうそ う, そう新しい彼女連れてきただけだから全然ねケントはケントはケントはケントは死んだかケント死んだか ケントは死んだわ。あ、すみません、仕事上邪魔して。みんなどこ、荒野とかどこいんの。多分上っす。田舎の小屋のね。あの。何に遊びは。この空間は巨大、うん、になれます。これがシブハウスなんですね。これもしかして。こんなシブハウスにカメラ入るの初めて。待って。あ、ドア三つあっ。これはトイレだと思う、俺の予想。こっち寝室。誰もいないんや。はい。 こやややててまましししたた失礼いたしますやばいばねっっちはこっちんやはでょ、ね、<笑> み, みんな健全すぎない はじめまして。は<笑>じめまし て, <笑>まし て, まして<笑>石田ゆきと言います。ああご存知 で, です。ああそうです。ああ先生どうも。初めまして<笑>そうかそうだよねそうだよね。そうだよねもう僕は一方的にあのドミウの配信見てたんであの皆さんを知っているんですけども、<笑>皆さんは僕のことは全く知らないだろうなと思って。あなたはデザイナーで毎月100万稼いでるプロフェッショナル。僕知ってるのから、ね、やっぱり。<笑><笑>あ、まあちょっとね。 これから僕はもう僕はもうかえ帰って寝たいんでちょっと今藤田直樹藤<笑>田直樹というドライバーを5分ぐらい待たせてるんでもうちょっと行きますけどあどあーみんなんそうみんなみんな彼のこと嫌いだと思うけど大丈夫彼は気違いで病院にぶち込めってことだかあ<笑>まあ、まあ、私 の, のこと全然嫌いないんで<笑>キッチンバチ広直樹の匂いがする直樹<笑>の匂いする<笑><笑><笑> みんなそれすごいね愛が深いまあ我々は行きましょうかじゃあまたうん、また遊び来るよ、場所分かったしバイバイはい、というわけで、すげえ短時間シバハウス紹介タイミでした<笑> 寝寝たたななななんんんかかそ<笑>それ以外みんな寝てたなんかあの家の家人ちち最近 め, ちゃ寝そめっちゃるうまあね。 涼し い, からいやでもね寝れるうちに寝たいもがいいっすよ基本的に人間寝なさすぎるケントの彼女どういうことかわいいのにケント い, かわ い, いっす、ね、はあもったいねもったいねえけどでもそんなん関係ねえよ<笑><笑>マジ なっちゃんがこれからね車に乗ってここに来てみんなを乗せて。